皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年7月2日。先日の動画でおまとめ袋の破片は売り尽くしたのですが、その後も迷宮には行っているわけで、必然的にまた破片が溜まっています。でも、今はまだ値段改定前で高く売れるので、バージョンアップが来るまではどんどん売っていく方針ですかね。うちのお向いさんに、新しい家が建っていました。 早速ご挨拶に行きましょう。お庭にプラコンが2人いました。あかりちゃんとゆかりちゃんということで、なんだかふりかけ姉妹みたいな名前ですね。この位置だと、家の敷地の外からでも話しかけることができるみたいです。面白いですね。そして、こういう風に畑をはみ出させることで、家の敷地の外からでも水やりができるみたいです。本当に面白い小ネタですね。初めて知りました。